動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する機能男子、バオシンです。今回、茨城県を旅しています。して、この旅行をもって、ようやく関東地方全ての1都6県回ったことになります。 3度目の正直ですねただそれだけをするためだけにこの茨城に来たのじゃありませんもちろん目的があります今ちょうど快楽園の梅が見頃を迎えていますですのでまず第一の目的は快楽園の上を皆さんと一緒にこの動画を撮って楽しむということをこうコンセプトにやらせていただきたいなと思います2つ目は黒田の滝を皆さんと一緒に楽しみたいなと思っています是非最後までお付き合いくださいおはようございます一番最後 それでは今回の旅も始めていきましょう。 都市内に到着しましまた駅の時刻を確認しましたら水郡線の袋田駅行きの電車午前11時15分出発ということでしたのでちょっと時間がありますなので予定を変更して先に偕楽園の方に行ってしまおうかなと思います不慣れな土地で案の定道に迷ってしまいました迷ってしまいました 迷ってしまいましたただ、りかバりしていますんで大丈夫です向こうに見えるのが船箱ですね船箱は快楽園の借景といって風景の一部、庭園の一部として利用されています 道を挟んで、船箱の反対側に流れているのが桜川という川なんだそうです。まだまだ歩かなくちゃいけないみたいです。 どうやら、こっちに快楽園あるみたいなんで、行ってきます。 ゲットしました。 偕楽園の全体の地図はこんな感じになっています。 偕楽園って言うと梅の花を連想しがちなんですけど実は表門から高文亭まで続くこの妄想竹林もとっても綺麗で是非偕楽園に来たら見ておきたいなと思って来ました。 これはすごい梅のトンネルだなんかすごくいい匂いがするらしいんでちょっと嗅いでみますあ本当だいい匂い東京を出発したのが 今朝の7時それから約3時間で青春18キックを使ってのんびりと水戸偕楽園に来ましてこんな素晴らしい梅の花見ることができました今年の偕楽園の梅まつりは確か3月の1日も始まってますね21日まで開催中ということでそして夜はライトアップもしてるそうなんでよかったら見に来てください本当に見応えのある梅の花たちです